皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月27日、昨日のパニガルムでできていなかったことができるようになりましたので、補足説明をします。原生秘跡が出たら、霊脈魔法陣を使う、これだけです。ですが、私を含めて、これができている魔法使いはほとんど見かけませんでした。魔法使いは、これをやるだけで、原生秘跡を速攻で壊せるようになります。 というわけで今週も無事に10回の挑戦回数を消化できました。終わってみればなかなか面白いボスだった気がします。でもやはり HP が多すぎなので次元竜さんくらいまで下げてほしいです。女神の木はこんな感じになりました。力の木も最大まで成長したはずなので次は攻撃魔力の木に集中させます。それが終わったら適当に育てます。というわけで本日の動画は以上で終了です。